よかったね、スバル、私すごく安心しちゃった。て何がスバルにもちゃんと友達がいたこと。お俺、そんな友達いなそうに見えるてか、そもそもエミリアタンだって友達ってわけじゃないよな。いや、むしろこの後に及んでまだ友達って言われる方が悲しいというか、うん、友達から始まって、いい加減そろそろ次のステップに進んでもいい時期っていうの。 友達以上恋人未満から一気に恋人以上夫婦未満的な何ブツブツ言ってるのはあいやつまりそのねえそれよりスバル私お願いがあるのエミリアタンのお願いなら何だって聞くよ本当嬉しいじゃあ私とフレンドになってくれるえフレンドあのねもしスバルさえよければそのスバルの 十二市町が欲しいなってまた飛び出ろ雑物の森私の島は肝臓の島次回命の価値省庁はオットー君にもらったなオットーも始めたのかよ